色画用紙を使って、とっても簡単に作れるカーネーションです。八つ切りの画用紙を4つに切ります。その1つ分を細長く折ります。しっかり折り目をつけたら、もう一度折ります。ここでもしっかりと折り目をつけてください。短い方の端をホッチキスで留めます。長い方の端は、 ハサミでギザギザに切りますハサミはギザッこを使うと重ねた画用紙でも簡単にきれいにギザギザに切ることができますギザギザの山が揃うように気をつけて切るとより仕上がりがきれいになります ギザギザに切れたら、一番端のホッチキスのところを斜めに切り落とします。次は、上が少し広い台形になるように切ります。その次は、下が少し広い台形になるように切ります。これを繰り返して、花びらをたくさん作ります。台形の長い方が15ミリぐらい、短い方が7ミリぐらいに切りましたが、 少々不揃いな方が花びららしくなっていいと思います緑色の色画用紙で額を作りましょう八つ切り画用紙の4分の1の大きさだと縦が 13cm5mm になりますのでそれを3等分して 4cm5mm の幅に切りますさらにそれを3等分して一辺が 4cm5mm の 正方形を3つ作りますできた正方形を4つ折りにして小さな正方形を作ったらそこに額を書きます上がギザギザで下が丸い形になるように書きましょう形が書けたら4枚重ねて切っていきます 開いてみてうまく切れてないところがあればその時切り離しましょう額は全部で12枚できますこの額の裏から花びらを貼っていきますまず真ん中に1枚そしてその両端に1枚ずつ最後にその両端にもう1枚ずつ 横向きに貼ります。表側から見て、花びらの形を整えて出来上がりです。真ん中と両端、3枚貼ったところまででやめると、開きかけの花ができます。花びらを2枚だけ貼ると、 開き始めた花ができます2枚貼った花びらの角を丸く切り取るとカーネーションのつぼみができます花ができたら白い紙を型抜きパンチで抜いてかすみ草代わりにして一緒に飾りましょう花束のようにして飾るととても綺麗です